はい、ソニーでございます。リラインスのパルビンと申します。いつもお世話になっております。こちらこそお世話になっております。あの、船 ラ, ラン部長いらっしゃいますかラン部長はただいま出張中でございまして。いつを戻りになるご予定ですかランは明日戻る予定でございます。明日ですね。 わかりました昨日お伺いしたプロジェクトの件ですすがいつごうはい、その件ですね。ねそれでは、あすのゴゴ、よじはいかがですかあすのゴゴ、よじですね。ね大丈夫ですよろしくお願いします。 おらせていただきますので、お戻りになりましたら、よ時までに、ご覧になるように、お伝えいただけますでしょうか。そういたしました。申し伝えます。私、デーガを受けたまります。デーブ様ですね。よろしくお願いします。では、失礼します。失礼します。